聞いた。腹筋が苦手だけどお腹引っ込めたいよっていう方がアグラ足の腹筋を行ってたくさん成果を上げられてます。おめでとうございます。ありがとうございます。以前アグラ足の腹筋5回のメニューを紹介しました。その次にさらにバージョンアップで7回のメニューを紹介しました。7回されてさらに効果が得られている方がたくさんいたので 今回バージョンアップとして10回ずつ行っていきますせっかくなんで最後まで頑張って効果を全部得ましょうその結果体は変わってきますんで頑張りましょう腹筋メニューは息を止めてしまうとお腹へこませ効果0になります同じように数を10まで数えながら一緒に行うと効果的ですまずは寝た状態で足を組みましょう膝と足首を持って引き寄せながら体を 起こします。背中が少し浮けばお腹使ってますんで安心してください。息吐きながら十回です。一、二、三、四、五、六。 8910反対足も行きましょう12首つかれる人は起きたままでもいいです3こんな感じで4 5。6。7。8。9。10。オッケー。寝たままで足を曲げましょう。10回。1。2。 8910反対も同じようにいきましょう1 2 3 4 10オッケー足を変えたら足を上げて左右に振りましょう10回12 8 9 10よーし反対ですいきましょう1 2 3 4 8 9 10 OK、足を変えましょうこの足を上に伸ばします。1 5 6 7 8 9 Oh 足をパカッと開いたら斜めに伸ばして曲げます。12345。 10 OK、足を組みましょうこのまま足を伸ばしたらゆっくり下ろして曲げます10回123 8 9 10反対も行きましょうチ you、mm -hmm. ラスト足を組んだら体を起こして足を引き寄せますスペシャルメニュー10回ずついきましょう頑張って12345 うわ効いてる効いてるーラスト12345 8ュッうわ効いたー最後まで頑張ったよって方グッドボタンとコメントで教えてください今回のメニューを毎日続ければ確実にお腹が引き締まってきますもう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人はおすすめの動画か関連の動画どっちか一本頑張ってみて登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします